ハブ選手の演技直前に、絶叫、響く、誰かの陰謀かから中国ネット。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2014年3月27日、ソチゴリンで金メダルを獲得し、一躍時の陣となったフィギュアスケートの羽生結弦。 26日に行われたフィギュアスケート世界選手権男子ショートプログラムに出場したが、4回転ジャンプで転倒し、3位スタートとややで遅れた。その端正な顔立ちで数多くの女性を魅了しているハブ選手と会って、演技開始直前に、愛してる、と叫ぶ女性も見られている。中国のネットではこれに関連したコメントが多く寄せられている。今の彼なら、安心して見られる。ミスはあったが、 問題は大きくないだろう。この悔しさをバネにフリーで完璧な演技を披露し、表彰台に突き進め。ペンは2015年の引退表明をしている町田選手に最後のプレゼントをしようとしているのかもしれない。どんな状況でも、羽生譲るを信じる。彼を信じない理由はないし、不必要な心配もいらない。フリーでの演技に期待だ。絶叫は許せない。絶叫するファンが皆、にわかファンとは思わない。それよりも、 誰かがこのチャンスに何かを企んでいるのではと心配している。確かに、嵐の可能性はある。本当のファンなら、緊張のあまり声も出せないはずだ。あの絶叫は陰謀だと内心を持っているが、彼がもっと強くなれるよう祈ることしかできない。鬼役編集、内山。宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手。1994年12月7日生まれ。全日本空輸、ANA。 所属、2014年ソチオリンピック、2018年タイヤマサオリンピック男子シングル金メダリスト。プロフィール、09年ジュニアグランプリファイナルを14歳の史上最年少で制覇、十10から11年にシニア転校。11年3月、アイスリンク仙台で練習中に被災。12年世界選手権銅メダル。同年5月に練習拠点をカナダトロントに移す。12年全日本選手権優勝。 14年ソチ五リンでは SP で史上初の100点超えとなる 101.45 点をマークし、日本人男子初の金メダルを獲得。同年の世界選手権も初優勝。16年グランプリファイナルで史上初の4連覇を達成。5連覇のかかった同年の全日本選手権はインフルエンザで欠場した。17年11月、NHK 杯公式練習で転倒し、右足首の人体、帯、体帯を損傷。 18年の平イマサオリンピックは約4ヶ月ぶりの復帰戦にもかかわらず2大会連続で金メダルを獲得した。7月に個人では史上最年少となる国民栄誉賞が授与された。家族は両親と姉。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。